この番組では毎回、篠宮かぐや役の小川大さんに NG ワードゲームを仕掛けます。今回の NG ワードは、キッチンです。NG ワードを言った瞬間、私が、ドーンだよと宣言。小川さんが NG ワードを言うか言わないかも楽しみながらお聞きください。どうぞ ちなみにさ、年末の予定ってもう決まってますか。あうわー、えっ、ー、と、今日は、ね、えっと年末の予定、うん。年末の予定はね、まだそんなに、うん。未定かな。実家帰るの。そうだね。<笑><何><笑>そうだね。あれ、お互いさ、うん、私も実家帰ろうか、すごく迷ってて。うんうん。で。ただでも。一人暮らししてるじゃん。うんうん。 だからちゃんと自分の部屋をまずかたしてから実家行かなきゃと思って、うん、そうですねその前に一旦大掃除をしなきゃって思ってるのうん大事大事だよね、うん、普段掃除徹底してるあーでもねーやっぱお休みの日にうん確かに、うん、まとめてっていう感じかなどこ掃除したりする私トイレ掃除は欠かせないやっぱお風呂掃除はするよねあーお風呂そうだ ね, ね<笑>んでって笑うの う ん, うん、うん、あとなんだろう普段、うん、え料理って結構するあーでも時間がある時かな自炊はよくする早く帰って来れれば、うん、だねそうだねじゃあキッチンも掃除しなきゃいけないよねうん、うん、えしてるキッチン<笑>キッチンはねまだそんな、ま、でもやっぱやった時はね いいっぱいあるかなどんだよーんだいやだそうだ、はい、と思グループ<笑>この番組は「しのびやグループ」の提供でお届けいたします。うん なめすほう